韓国のの自自が止まりまりせんどうも政治いいろろです昨日は韓国国立外交院の院長が海外から眺める韓国は相当なものだ韓国の価値は非常に大きいと訳のわからない自我自賛をしていましたが今度は大統領府 国民疎通指摘が自我自賛です。中央日報の記事を引用します。パクスヒョン青華大国民疎通指摘がムン・ジェイン大統領の主要7カ国サミットの出席に関連して、明日共 GA ともに G8 国家に位置づけられたのではないかという国際的な評価を得ている重要な成果と明らかにした。パク指摘は14日 MBC 二次ニュース外伝に出演して、イギリスが議長国だが、イギリス連邦国家3カ国、インド、オーストラリア、南アフリカ共和国を除いては、韓国が唯一の小生国と語った。パク主席は、今回のサミットの第一セッションが保険をテーマに開かれたとし、当時の状況を紹介した。パク主席によると、ジョー・バイデン、 アメリカ大統領は会議で、韓米会談も最上だったが、文大統領が来たので、G7 もさらにうまくいくだろうと発言した。すると、ボリス・ジョンソン、イギリス首相が、そうだ、韓国は断然世界最高の貿易模範国で貿易1位と述べたというのがパク主の説明だ。また、UN、国際連合の アントニオ・グレーテス事務総長が同調し、エマニュエル・マクロン・フランス大統領も皆の考えが同じだと述べたという。パク主席は、韓国は学ぶところが多い国で、全世界のパンデミック状況で、貿易やワクチン、経済まで全部成功者という評価を得ている重要な位置と強調した。パク主席は、ムン大統領が アストラゼネカ社の CEO と面談したことに言及し、オーストリアでも主要な製薬会社の会長と会談すると伝えられているとして、新型コロナワクチンにおいて安定性を強化し、グローバルハブ国家になるための多様性を備えるワクチン外交とした。一方、パク主席は韓国人カトリック聖職者で初めて教皇庁、 聖職者賞の長官に任命されたユ・フンシク司教に、ムン大統領の祝電を直接伝えたことがある。ユ司教は、フランシスコ教皇の包丁が実現できるように祈ると明らかにした。これを受け、パク主は、希望的な目で眺めていると話した。ムン大統領と国民の力のイ・ジュンソク党代表との会合に対しては、青瓦台政務主席が、 文大統領の追い合い花を持って訪問し、具体的に議論や意見が交わされるだろうとし、各党の代表が大統領と共に会う構造が稼働しており、どのような選択がなされるかは対話を交わしてみないとわからないと明らかにした。とのことですが、うぬぼれもここまで来ると笑ってしまいますね。韓国は学ぶところが多い国で、 韓国は断然世界最高の貿易模範国で貿易1位とジョンソンイギリス首相とマクロンフランス大統領が述べたそうですが海外のニュースをいろいろと見ましたがジョンソンイギリス首相マクロンフランス大統領がそう言ったというニュースはただの一つも見つけられませんでしたこれもおそらくそんなことは言っていないの類だとみてまず間違いありません未だ軽貿易 という幻想に浸っているようですが経防疫がただの嘘だということは他ならぬ韓国の態度が示しています自身を先進国世界経済強国獣位圏内と自慢しておきながら発展途上国向けの取り組みであるコバックスに泣きついてワクチンを手に入れそれでも全然足りないのでワクチンスワップワクチンハブなどと猛言を大声で垂れ流し 最終的には44兆ウォン、約4兆円という莫大な投資を約束して、やっとこさ100万人分のワクチンを手に入れることができたというのが現実です。しかも、やっとの思いで手に入れた100万人分のワクチンは、アメリカでは廃棄処分を待つばかりのヤン先生、言ってみれば使い道のないものを与えた、手のいい廃棄物処理と言っても過言ではありません。 韓国がワクチンスワップ、ワクチンハブと騒ぎに騒いでいたことを世界が知らないとでも思っているのでしょうか。軽貿易とやらが成功しているのであれば、こんなにもワクチンワクチンと大騒ぎしないはずです。子供にも容易にわかる理屈です。大統領府国民疎通指摘の言う、名実ともに G8 国家に位置づけられたという古代妄想ですが、 皮肉にも同じ韓国の連合ニュースに早速、国家みじんに砕かれています。連合ニュースが6月14日に報じたとある記事の文末に以下のような一文が記されています。一方、G7 の拡大に日本が反対したとの日本メディアの報道に関して、G7 を G10 もしくは G11 に拡大する議論や提案はなかったと明らかにした。 何でもかんでも日本を絡める気持ち悪さはこの際ひとまず置いといて、注目すべきは拡大する議論や提案はなかったというところでしょう。G7 外相会議の折、韓国内では G7 を G10、G11 に拡大すると言われている。日本に代わって韓国がアジア代表として G7 入りすると根拠の全くない願望を垂れ流していました。が 今回の G7 において G7 メンバー国は枠組みを拡大するつもりは全くないというわけです。今回ゲストとして出席したオーストラリア、インドなどはあくまでゲストであり G7 メンバーとする考えはなかったということです。G7 メンバーが韓国を G8 国家などとは微塵も思っていない証拠でしょう。韓国を G8 国家など 世界は全く思っていないという根拠がもう一つあります。こちらも中央日報の記事ですが、とある中国人が G7 を皮肉るイラストとして、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐を模したイラストを描いて話題になっていると報じています。こちらの絵を見てみると、最後の晩餐の登場人物を動物に書き換えています。中央イエスの位置に正常期の帽子をかぶった 白頭鷲紙を廃し、その左に狼、イタリア、柴犬、日本、カンガルー、オーストラリア、クロワシ、ドイツと描かれています。白頭鷲の右側には、ライオン、イギリス、ビーバー、カナダ、オンドリ、フランスが配され、イエスから一番遠い右側には、インドを模したと思われる像がひざまずいています。 このイラストの言いたいことやその風刺に対する批評はとりあえず置いておきましょう。肝心なのは G7 メンバー国以外のオーストラリアとインドという今回のゲスト国が含まれていることです。オーストラリアとインドがクワッド参加国だからという見方もできると思いますが、自分で G8 国家と大いにうぬぼれている韓国の彼女も出てこないのです。G7 メンバー国からは 拡大の話はなかった。G7 と相対する中国の風刺へにも韓国の姿はないという、これが世界の評価なのです。いくら自分で自我自賛して G8 国家などとうのぼれても G7 を風刺する中国人イラストレーターからすらも完全無視されているんです。これが現実なのです。韓国人にとっては非常に残酷な現実ですが、致し方ありませんね。